ジャーナリズムとは一体何なのか、もう一回改めて考えたくなる事案ですね。どうも、政治いろいろの学部です。国際政治学者の三浦瑠麗氏のつぶやきが記事になっていたので取り上げさせていただきます。東京スポーツの記事を引用します。 国際政治学者の三浦瑠麗氏が高市さなえ前総務省の総裁選出馬表明会見で一部報道関係者が怒号を浴びせたことに言及した8日午後に行われた高市氏の会見で報道関係の男性が学校法人森友学園をめぐる問題について再調査するのか話さないのかと語気を荒げて質問これに高市氏が 一人の公務員が大変追い詰められ、命を絶った気の毒な事件だ。こういった改ざんが絶対に起こらない体制を作ると返すと、この人物は、安倍晋三前首相への忖度か、安倍氏への傀儡ではないかと怒鳴り続けたという。結局、別の報道関係者が、やめろよと精神に入り、高市氏も、そこまで矢じり倒さないでください。本日はありがとうございましたと、 大人の対応に終始したが、ネットでは大きな話題となった。三浦氏は9日にツイッターを更新し、一部指示を伝える記事を引用した上で、安倍氏の傀儡だというのが記者の主張だとして、それを一回言うのと、ずっと怒鳴り続けて妨害するのは全く別物じゃないのかね、と感想。続けて、高市氏が答えた後にも叫び続ける意味がわからん。 逆に死を当選させたいのだとしか思えないと皮肉った。とのことです。三浦瑠麗氏は山猫総合研究所の代表を務めており、朝まで生テレビなどで論客として脚光を浴びた人物です。三浦氏自身は自身の政治スタンスを抑制的な外交保守リアリズム、経済リアリズム、社会リベラルのリバタリアリズム、 完全自由主義と述べています。右でも左でもない思想をお持ちのことだとは思うのですが、朝まで生テレビなどを見ても、この人の話って分かりづらいんですよね。頭の良い人なのかもしれませんが、個人的には本当に頭の良い人とは、専門的なことを誰にでもわかる、平易な言葉で表現できる人のことを言うのではないかと思っており、そういった意味では、この三浦氏は、 簡単な話でもあえて何回かつ長々と説明する人と印象を受けてしまいますその三浦氏ですがこのツイートに関しては単純明快ですこの記事にある動画を見てみたのですが実際三浦氏の言うように意味がわからんという印象を受けますこの不規則発言を繰り返した人物は横田はじめというフリージャーナリストだと言われています 動画を見ていただければわかるかと思いますが、同じジャーナリスト仲間からもやめろと制止されるぐらい、ひどい不規則発言を繰り返しています。中日新聞東京本社の持月磯子記者を彷彿とさせる、一言で言えば幼稚な攻撃の仕方と言っていいでしょう。横田氏の目的はおそらく、自分の質問に高市氏は逃げて答えなかったという自実を生み出すため、 高市氏の退場間際まで基礎発言を繰り返すという手段に出たのでしょうが、残念ながら高市の方が役者が数枚上で、きちんとした回答をした上にユーモアまで交えるという完璧なまでの大人の対応で交わしています。結果として横田はじめ氏はただ恥をかいただけの結果に終わっているのですが、まあこの手の人物はそういった事実は決して認めないのでしょうね。 ジャーナリズムとは一体何なのでしょうかジャーナリズムを報道と訳すのであれば、その役割は単純明快です。事実をありのままに報じること、これだけです。この点についてマスメディアは大いに勘違いしています。自分たちを国民の代表と言 い, い、権力に対する監視者、検閲者であると言います。第四の権力と言われることもありますね。 ジャーナリズムには公平であることが求められます。その公平を忘れ、自分の意見を押し付けて視聴者を先導しようとするのはジャーナリズムではありません。この単純明快な事実をマスメディアが理解していないから、フェイクニュース、やらせ、仕込みといった事象が後を絶たないのでしょう。マスメディアであるからルールを守らなくていいと彼らが思っているのであれば、 これは完全な誤りであり、傲慢な思い上がりにしか過ぎません。むしろ、公平、公明、正大を信条としなければならないマスメディアであるからこそ、ルールの遵守を求められるのです。こういった子供でもわかることですら、理解できていないのが、昨今のマスメディアの実態と言っていいでしょう。例えば、先に挙げた、中日新聞東京本社の望月磯子記者、 菅官房長官当時の記者会見で一躍有名になりましたが、持月記者を拍手喝采で迎えたのは一部左派のみであり、大多数の国民はまたかと苦々しい気持ちで見ていました。この理由は明白です。持月記者が再三にわたる忠告を無視して、ルール無視を繰り返したからです。質問は簡潔にお願いします。 司会の方が幾度も注意しているにもかかわらず、質問ですらない自身の主張を永遠と繰り返すその姿に、大多数の国民は嫌気がさしたのです。望月氏の姿勢は、質問でもジャーナリズムでもなく、ただのアジテーションです。人の話を聞きなさい、ルールは守りなさい、と、小学校で教わったことすら守れていないのが望月記者だったのです。 今回の横田はじめしも全く同じですね。人の話を聞きなさい。ルールを守りなさい。これは日本という良くも悪くも協調ということを大事にしている国において最低限のコミュニケーションの基本です。この基本すら大事にできない人間が語るジャーナリズムとは一体何なのでしょうかマスメディアがよく言う国民の代表という言葉ほどすっぺらいものはありませんね。 我々国民はマスメディアに代表になってくれと頼んだ覚えはありません。少なくとも私個人は、望月磯子記者や横田はじめ氏に代表になってくれとは微人も思っておりませんし、彼らのルール無視の態度を認めるつもりも毛頭ありません。彼らに対しては逆に軽蔑するという印象しか持ち得ません。望月磯子記者や横田はじめ氏は、 ジャーナリストななののかかかどどうううととという以前に人ししてどうなのとしか思えませんこのような幼稚な人物たちの先導に乗るほど日本国民は馬鹿ではないと思っていますインターネットの普及発展はこういったマスメディアの欺瞞を白日のもとに晒しこのような先導が通じる世の中ではなくなりつつあると思っていますさて図らずも 横田はじめという人物の摘出によって評価を逆に上げた高市早苗氏ですが今後の総裁選はどういう流れになっていきますか河野太郎氏も正式に出馬表明をしましたしどうなるか先が読めない状態ですが一つだけはっきりしていることがありますマスメディアが不自然に押す石破茂氏が総裁になることだけは絶対にないということであり石破氏が総裁にならなかった時点で。